三人で大人数の大立ち回りをいかにして作るかと思いますどうもサムライズです、ね、このチャンネルはですね毎週一つの盾を作りましてそのメイキング映像と一緒に皆様にお届けするチャンネルです 本日は僕ザキット、えこちらサトルさん、こちらブイさん、この三人で撮っていきたいと思います。お願いします。あーさあ今日はですね、あのお外でいい天気で、そうですよ ね, すね、まあ。風景も見てくださ い, い, い、ね。めっちゃ綺麗じゃないですかす。ピクニック行きましょう。ピクニック。<笑> サンドイッチ俺作るわいい、ね、あじゃあそれは次の機会にしましょうえっと今日はです、ね<笑><笑><笑>まあ、絶好の縦日和ということでですね、はい、また一つ企画を持ってまいりましたまたですねまたですねそういうなよ<笑><笑>はい、はい、時代劇の棒立ち回りを今日やりたいと思うんですよ好きですね ア、はい、ンサーが一緒っていう<笑><笑>はい、まあ主役が1人いまして、ね<笑>はいまあ、<笑>敵をばさばさ切っていくい感じの、ね、そんなシーンを作りたいと思ったんですよ、ほうはい、ただそこでね、1つ問題がありまして、はい、我々ね、三3人しかおらんのですよ、<笑>そただまあそんなことで諦める僕ではなかったので、まあちょっとなんとかしてその大立ち回りを作りたいということで、はい、ほうですから今回はです、ね、3人で大人数の大立ち回りをいかにして作るか人あ人大立ち回り人くらい。 十人、十人だよ。三十、三十、三十。三十でもね、三十。もうバカーンと行っちゃいましょう。うということで、はい、ま あ, あ今回ですね、三、はい、人で三十人切りという立ち回りを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ます<笑>どうぞ。せー。せー。せー。ははははは。 テーマ変えるなら今用ですよ。<笑><笑>ここで<笑><あー><笑>。これもいいな。これもいいな。これやめよう。う全種使うわ。右左切り上げどう。つ、はい、全使いだぞ。歩い歩いてから最初からできます、はい。ゆっくりゆってくり、はい。歩きます。したいね。<笑> こっちの方がかっこいいからもう影映さないようにやろう<笑>。 <笑>途中くらいからザキさんあの強射感出してきたから、うん、ちょっと入って時間を置いた方がブさん休憩しちゃうすごい空気読んでんだ<笑>分かったあのねあの当て切りの時間を長くすれば、うん、芝居でつなげられる、うんてうん、当て切り見てみるとそんな気にならないね。うん 当てられた後で僕らが何かやろうとしてリアクション撮ればそんな変ではないカメラ意識してつく方とかをこっちで調整しちゃえば、うん、であとは俺のやるべきことは今思ったのが2人のどっちかがセッティングできるまではこっちの問題だ、うん、<笑>こっちの問題だなってなんかすごい息を合わせなきゃいけないなっていうのが、うん、見えたこれみんな変にカット終わんないでなこうやってや っ, とってた方<笑>もなんな 一生懸命さんが<笑><笑>すごいっすね。カメラ回りました。いつでもどうぞ。よーい。はい。一、二、三、二十九、三十、ラスト、十一。 <笑><笑>うん<笑>えでもなんか嫌だなちょっと当て切りばっかりなのがすごい嫌、はい、動かしすぎだな俺はあっうわっうん。っうわっうん。っうわっうん。うわっ<笑>もうわうわっうわうわっうしっうわなうわっうん。っうわっうわっうわうん。うっうわうわうわうわうわうわっうわうわうわうわうわうわううわうわううわうわうわうわうわうわうわうんうわうわうわうわうわううんううううううううううううううううううううううううううう い や, 終わり方いやあの「はぁ」ってやってからの刀回しが爽快。 電車も通ってるし、なんかオッケーしてる。<笑>あいいんじゃない？オッケーでしょ。電車遅いから、なんかけないよ。たくさん割ってみて、見どころは。<笑>見どころっすか。<笑>いや、もう今回はもうなんか。やり始めてから成功するかなって、全然わかんないですから、もう。マジで体当たりですから。<笑>まあ、もう。なんとかやってやろうって、ひしこいてる三人がね、まあ、一番<笑>。見てて、ね、面白 お, おかしいんじゃないでしょうか<笑>。<笑> 見どころは、見はそうですね、でも、なんすかね、3人で30人だっけ、30人にしてる、30人ですね30人をやるって、なんか頭おかしいことを言ってくれてんな、うちのリーダーみたいな感じではある、はい、なんかちょっと後ろについてたから<笑>、乗ってんな。でも本当に、うん、その30人しっかりいる 対1対30のポーズがちゃんとできたのを見てほしいから、はい、ありがとうございます、はい、がういやでも自分的にはどうなんだろうやっぱ長回しだから普段よりはプレッシャーはでかいですよねあ皆さんが頑張ってるのにこっちでミスったらなんか申し訳ねいで めめちゃめちゃゃミスってて全然なんか3 0くらいしてるからね<笑>リハ入れらたらもっとだよいや成功までが見えない<笑>今日は一日で100人起きてるってなってると思います3台ぐらい行ってきたらい、ね、一生懸命感を<笑>カメラマンのスタッフ陣含めこの一生懸命感が伝わればいいなと思います<笑><笑> えどうもお疲れ様でしたーお疲れさでしたーおし、はい、いやー、ブイさん余裕そうだけど。もう一緒に行こう<笑> だ, だったい や, や い, いやー、いやーつかったっすねきつかった<笑>え、今日最初何やる予定だ何やる<笑>とりあえず、射撃の大垣周りをやろうっていうところで始めたんですけど<笑>まさか、こんなね、はい、あのとんでもないことになるとは思わ<笑>なかったんですけどめっちゃ楽しかったですねでもあめっちゃ高感はすごいねじゃ次は50人 あえまあというわけでまああの僕らはめっちゃしんどかったですけど<笑> V さんどうですか<笑>、はい、というわけで<笑><笑>あ の, あの二人とももう言葉も出ない状態に疲れ切っておりますただまあこの顔を見てくださいまあ結構な達成感を感じているところではいまあ次回ちょっと来るのはやめましょうか。 そうですね。ちょっと期間おきましょう。期間おきましょう。というわけで、ね、<笑>来週からはまたちょっとゆったりと聞かせていただきたいと思いますの、ね、で。<笑>え本日はお二方、本当にありがとうございました。ま, したまた来週お会いいたしましょう。<笑>うん